オンラインジャパニーズインタビュー、フェルパスコミュニティパー七、welcome to 日本語メス、my name is、let's start。北インドのデリーからオンライン面接をお願いします。はい、ありがとうございます。あの、すいません。顔が見えないんですけど。見ますか。大丈夫ですか。うん、まだ見えないんですけど。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。 大丈夫ですかああこれで大丈夫ですかじゃあ大丈夫ですね。ハロー、グッドモーニンググッドモーニング今夕方の5時ですけど。ああ今インドにいないんですね。あ, あそうですか。今どこにいますか南インドにいます。インドにいないと言いましたけど。南インドはい、南インドのチェンナイです。 北インドと南インドはあまり時差がないんですけどん聞こえてますうんうん聞こえてます今南インドにいますからそっちは時差があって、えー、昼と夜が逆なんですよ<笑>本当ですかじゃあよろしくお願いしますはいちなみに今おいくつですか、えー、いくつに見えますかそんなのがいらないんですまあとにかく あの面接のためにあのデリの会社まで来てもらえるっていうことが可能ですかああそれは無理なんだよだって船に乗るのが怖いなんだよ船あの南インドから北インドまで途中海とかはないんですよ怖い怖いあの電車か飛行機ですよ怖い怖い怖い怖い怖 い, 怖いとにかく面接のために デリの会社まで来ていただくことができますかはい、えー、日時などを教えていただければその通りお伺いいたします、うん、あの別に翻訳などあの在宅勤務という仕事もありますけれどもそれはどうですか在宅在宅は無理なんだよだって今僕は1人暮らしなので在宅は怖い怖い怖い怖い怖い あの在宅勤務それははどうですか、はい、えー、私は在宅でも出勤しても一生懸命に働きたいですので、えー、会社が支持するまま仕事を行います、うん、日本語の中で何が一番好きですか日本の中で何が一番好き、うん、大阪ですねだって今大阪にいますえ今南インドといましたけど大阪いやお酒は飲みたくないんです お酒は怖いリンゴジュース飲みたい日本語の中で何が一番好きですかはい、えー、日本語ではあの普通形と尊敬語2つの使い方がありますね私はそのあたりその使い分けが大好きですね、うん、日本人と会話の経験について教えてください日本人を迷惑した経験ないんですけどやった方がいいですか それはいらないんです。怖いですね。日本人と会話の経験について教えてください。はい、あの私は日本人と普通系でたくさん会話をしてたくさんの友達を作った経験があります。うん、そうですか。えー、どこから日本語の会話を習いましたか。うん日本語